キング、リンチェプリンスヒーローの様子の、スノーマンミア・ダテリョータメドレーで際立った顔面偏差値偏差値。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。夏の恒例音楽特番、ザ・ミュージック・デイ、日本テレビ系、が7月2日に放送された。放送後のツイッター上には、 父親から、この子はスイ圧倒的に花がある。だって、おばあちゃんと一緒にテレビ見てたら、この子は綺麗で花があるね、って言ってる。ジャニーズは大嫌いと言っている母が、この子は好き。花がある、など、似たような内容のコメントが続々投稿。花がある、と指摘されたのはキング、リンチェのセンターヒラの仕様だが、特に話題になったのは、 番組内の企画でも人気の高いジャニーズシャフルメドレーで平野合シクストーンズ松村北斗、スノーマン宮舘良太、何話題したか橋京平らと共にタッキー翼のヴィーナスをパフォーマンスした時のこと。 キッキーを想起させる白い大きな羽を背負ったような衣装を着た平野と今井を想起させる黒い騎士のような衣装を着た松村がステージの中心で歌って踊ったのだがネット上には平野仕用が光を放っている平野仕用にしか目がいかない平野仕用のかっこよさが人間じゃない天使といった黄色い声援が噴出前期したように 普段はジャニーズに興味を持っていないと思われる人まで平野を目に留めたようなのだ。中には館様米印宮立の あだ名のことまで注目させる平野の引きの強さ平野と館様の会話って平和そうだから聞いてみたいジャニーズっぽくない見た目の館様だけど平野と一緒だとなんか和むスノーマンでは渦漏れがちな館様が平野と一緒だといい感じといった声まで上がっていました女性指揮者自身だけでなく宮舘まで注目させた平野花があるとはこういうことなのかもしれない